会場にお越しの皆さん、こんにちは私たちはチーム名を心得と申しまして愛知県名古屋市で活動しております先ほど紹介もありました通り、えー、私たち昨年ですね、えー、一度初披露を迎えまして今回が3度目の演武となりますまだま祭りごとにチームの最大規模を拡大しているようなまだまだ小さいチームではありますが皆さんの心に残せるような演舞を披露させていただきたいと思いますので本日はどうぞよろしくお願いいたします 心第一等生命今は昔花札というものありて花に見せられ絵にあ皆とばにとらわそれを見かねしば を避けに天狗の名を呼んでしぶしおとりのおみだりなさまだら呼んでらっしゃい見て さんの、ご声援ありがとうございました。解散